ははい皆さんこんこにちはサルです、えー、と今回はダイソーで新しく見つけたカトラリー収納ポーチをご紹介しようと思います。 えー、おそらくそんなに新しくないんですかねうちの近所のダイソーではね、えー、ようやく手に入った感じなので、えー、購入してみました以前からねペグ用のケースをこういう形状のものを探してたんですけど、まあ、2000円から5000円ぐらいする割にはねどっかこういまいち気に入らないので購入してなかったんですけど、まあ、これは330円でね質感もね結構いいんです これはあの完全にね、えー、化学繊維ポリエステルなんですけどまあツルツルしててね、えー、比較的な丈夫な感じでちょっと合皮のね、ネームタグみたいなものも、えー、このカーキの色もね、気に入ったので購入してみましたちょっと残念だったのはね、えー、こういう風にねあのファスナー面何て言うんですかあのマジックテープの付いてる位置が両端で、えー、丸めで留めることができないんですよね<笑>なので、えー くるくるっと丸めたりね、薄っぺらい状態にして持ち運びたかったんですけど、どうもね、スタンドとして立ちますよ、みたいな、まあ、そういうことを意識した作りになってみたいで、そこがちょっと残念でした、うん。そうなんですね、なんとかね、こう薄っぺらくならんかな、とこう、Z 字型に折りたたんでみたりですね、いろいろするんですけど、そうするとあの、マジックテープの位置が合わなくなっちゃって、くっつかないんですよね。うーん、と思ってですね、 でその硬いね紙が型紙が内側に入ってるんですけど、まあ、そいつを抜いてやればねくるくるっと丸まるんじゃないかなと思ったんですがまあね後でちょっと分かるんですけどねあの型紙はね取り出すことができなかったですね、うん、ということでどうしようかなと<笑>ちょっとね、えー、ここで迷ったんですがまあねいいやとまあ紙だったら、まあ、力ずくでね こう曲げてやれば曲がるのでそうやってみようということでやってみますこんな感じですねはいで端っこまで来たらですねあのマジックテープがまあくっつきませんのでそこはですね同じくダイソーで売ってる面ファスナー配線ベルトなんか電気ケーブルとかを止めるものですかね なんかこういうものを売ってましたのでこれをね今適当に2 0センチぐらいですか切ってるんですけど、えー、これで閉じてやればいいんじゃないかなとそうしたらまあね特に何かこう針と糸で縫ったりとかする必要もなさそうなので、えー、楽そうなのでこういう方法にしてみました端っこまで丸めましたらあのマジックテープの部分にこの面ファスナーをくっつけまして 面ファスナーはどこでもくっつくような感じなのでこうやってやればはいくるくるっとね筒状に中もしっかりね、えー、隙間がない状態で閉じましたこのね合皮のネームタグみたいなのもね色が感じいいですしあそこもなんかちょっと後でねやりたいなとは思ってるんですで本来はねカトラリーラックということで私ペグを入れる気満々だったんですけどまああのセリアのねこれはカトラリーですよね100円のやつです それから同じく、えー、セリアで売ってるこれはミニトングですよね。で木のスプーンとかこれはユニフレームのねお箸ですね。あと竹の割り箸。竹の割り箸はねなんかあったらね削って串、えー、になるので便利なんです。あんな風に入れてます。でも入れるものがなくなったのでこうもんじゃのヘラとかボールペンとかなんかあったものを取り味入れてたわけですけどね。 で、これ、あの、飛び出し防止カバーが付いてますので、あんな風に閉じ具で閉じてやれば、まあ、逆さまになっても落ちないということで、なかなかいいんじゃないでしょうか。で、この状態でもう一回丸めてみましょう。まあ、パンパンになるんですけど、こうやってね、ぎゅーっと丸めると、やっぱりこう、かなりコンパクトに収納できるので、これいいなと思いましたね。これだったらね、もう、えー、メンファスナーは割と強いので、 自然に外れたりすすることもななさそうな感じです、えー、どうでしょうでねまあ型紙はねもう癖はだんだんなくなってきちゃったんですけど、まあ、この状態でもね本来の使い方、えー、との両端についているマジックテープをくっつけてやることによってスタンドのように立つかなと曲げちゃったから立たないかもしれないなあと思いながらやってますが はい立ちますね。全然問題ないですね。これいいんじゃないでしょうか。うん、安定性もいいし、上からね、吊るすような吊り下げもついているので、まあ、どっかに引っ掛けとくなんていうこともね、できそうですね。でこう、筒状にね、あのー、こんな風にしなくても、えーまあ、平べったいね、えー、壁なんかにこうやって引っ掛けることもできます。今、向かって左上が破れてますよね。 あれあの私が型紙を取り出そうとしたところですねはいあそこ破ってもね下が縫い付けられてるので型紙出てこないんですよ皆さんはね、えー、穴を開けないようにしましょう私はやってしまいました、はい、じゃあねまた最後に、えー、閉じて片付けておこうと思います多分何回も何回もこうやってね、えー、ぐるぐる巻きにしてたらそのうちね完全に型紙の癖もなくなるんじゃないかと思います はいまたネームタグにねなんかかっこよく加工したらね私ツイッターもやってるのでそちらでご紹介しようかなと思います、えー、よかったらあのフォローもしてください今回もご視聴ありがとうございました